平成30年8月7日、阿蘇市一宮町の阿蘇市役所で、移住及び定住の促進、並びに空き家対策に関する協定締結式がありました。阿蘇市では、平成24年から人口減少に伴う空き家対策の事業を推進してきましたが、民間の住宅メーカーとの連携を図り、そのノウハウを活かすことで、 阿蘇市への移住定住を進めるため、今回の協定が結ばれました。まず、佐藤義之阿蘇市長と大和ハウス工業株式会社熊本支社の平尾豊之支社長が協定にサインをし、協定書の取り交わしが行われました。佐藤市長は、移住定住の様々な情報を保有する大和ハウス工業様と、 阿蘇市が積み重ねてきたことがスクラムを組むことで、さらに促進をすることができます。阿蘇市としてありがたく思っていますと感謝を述べました。大和ハウス工業の平尾支社長からは、阿蘇の魅力を全国に発信し、阿蘇市との連携を深め、急増する人口減や空き家問題に対応していけるように精進していきたいと挨拶し、この日の締結式は終了しました。